さあ、ハニュう、始めましょう。でも、リカちゃん、これは悪いアイデアです。私たちができますね。ハニュう、これはすごいアイデアです。悪いいしないよ。リカ、私たちは、この世界で暮らスされいますよ。大丈夫だよ。これは楽しいことでしょうね。ふう、はあ、あなたを旅しぬなら。 すめないでねくくださいおねがいしますうるさいさあいい子よねのおあじがかみてましょう。